うん、でも結構休んじゃったからサファーしたってことうんサファーしたってこと分かんないです<笑>早っ<笑>サファーはえサファーあったいやないびっくりしたー<笑>サファーフロームのやつな<笑>あいやフロームのやつなんじゃなくてじゃあいきますよプロテインタンパク質あおいい、ね、プロテイン飲んだことある、うん な<笑><年回><笑>いんかい。ないんかい。あれ大豆アレルギーだから。いや、まあ、じゃあ無理じゃん。軽くなっちゃうから無理だろ。エビエル、うん。エビもアレルギー。違う違、ん、う。本題。ああそっかエビって言ったのかと思、うん。エビ続いてジャックなんでしょうエビは。あジャック。ジャック。関西にとってエビはジャック。これは覚えましたよね。関、う、西、ん、にとってエビルは<笑><笑>ジャックなんでしょだと。だからアレルギー二つ出ましたね、うん、今。これちょっと多分トミー好きでわかるの、うん。イリーガル。はい。イリーガルね。うん。 いいですかはい俺なんで好きって思われるんだこれリーガルハイあー そ, そういうことで好きってことで俺がなんかそういう違法なことするのを<笑> 違, 法<笑>違法なんでリーガルハイってさ弁 護,、ね、弁護士の話だから、はい、イリーガルっていうのは逆になるみたいなのね、うん、ローンえー、いいっすかうん貸し付け金とかはいマイパレンツサファードフロムハウシングローンいえいいんだけどねんなんか 例文いや例文きついなと思って<笑>サファーフロム出てきたしまた<笑>うんえきついでしょ、うん、このこの例文聞きたくないで聞きたくないサファーフロム聞きたくない、うん、え、ごめんねって<笑>なんか僕のせいで部屋1個増えて部屋1個増えてく大変<笑><笑>なんですからねみんな感謝しましょうねそうねトライブ、うん、ああでもザイルトライブとか部族部族部 族, 部族ティッシュティッシュねティッシュなかなかだよねうん まあ、植物とかのその組織はいリジェクトリジェクト、うん、拒否するとかそうっつっても、まああそれで正解正解え拒むが拒むがいいから、うん、まあまあまあ拒否すればいいんじゃないなんかリジェクトボタンっていうのあるよねうん DVD 出し忘れせるサブが延滞するやつとか大体だ、ね、リジェクトも押しやわせるだから e x p e c t e x p ト,、うん、トえ t、ー、4 0 2番ですね知らないよ予期する おー素晴らしい予期したな予期したなエクスペクトパトローナンシボレーをきたでコンテンポラリーコンテンポラリーコンテンポラリーアートいいっすかはい現代の正解コンテンポラリー日本語英語っていうのなん、ね、カタカナで聞くことあっても意味ちゃんと理解してないこと多いよ、ね、ああいい良さそうって感じで、ね、<笑>なんかすごすなんか前衛的な感じ<笑>なんかただ単にねうんレイ レイこれバンプ好きだったら分かるでしょえっ、ー、と光線はい「レイ」っていう曲聴いてみてくださいバンプバンプ僕めちゃくちゃ好きなんですよサビどんな感じ、うん、え忘れちゃったの忘れてんじゃんインストゥメントインストゥメントインストゥいいっすかはい器具はいナーブナーブいいっすかはいえー、神経いいねビジュアルビジュアル まあ、でもビジュアル系とかいうよね、うんえー。視覚の、見えてる。あれ、どういう意味なんだろうね。なんでビジュアル系バンドっていうの、うん、でもメイクとかで分かりやすいからね、ビジュアルが。あはっきりしてるから。ア、う、ラ、ん、ー。アラー。いいっすか。はい。もう警告するとか、警報。ああ、いいね。アウトカム。<笑>アウトカム。はい、いいっすか。はい 結果正解、はい、ずっと思ってることがあって、うん、アウトとカムの場合話せばいいっていうのない普通に熟語にすればいいそうだねう単語に単語にしてくれた方がわかりやすいね、うん、アウトカム単語にすんのオーバーオーバーオー ル, オーバーオールこれも同じシステムオ、ね、オーバーオーバルこそそうだよ、ねうん、あと。<笑> オーバーオー ル, オーーオールまあ、答えは全体的にいいじゃん、うん、そうオーバーオールオールに引っ張られないじゃんオールじゃん、うん、オールでいいも う, うオールに1個意味して。オーバーって何っラッシュラッシ ュ, ッシュこれはね通勤ラッシュ、ね、みたいな急いで行くはいウーバーワールドもあのファーストアルバムにラッシュ入ってるんでああそうそう聞いてみてくださいエマージェンシーエマージェンシーいいですかはい緊急のはい、正解。いい なんか、動画にできなかったけど救急車呼ぶ違うよそんな動画ろ思いつかないよ救急車呼んでみたダメだよヘキトラじゃんいやヘキトラもやんないだから街でさヤバい人いるじゃんうんヘキトラかと思ったわ言うの心の中で毎回言ってる<笑>俺が主に、ね、そのすごい人いるじゃん新宿とかにうんその時にカメラ回っ て, 回ってないのやってるから、うん ヘキトラよりやべえなトヘ キ, ヘキトラさんが基準にやってる俺の中でも<笑>あのラインがねしっかり引かれたから、うん、コンプリケイトコンプリケイトコンプリケイトこれワンオクのリメイクっていう曲に入ってますよ待ってれこれあれだよねあのコンプレックスとかがさ複雑ああそうねそうねだよ。コンプリケイト複雑にするはい正解クレジットクレディットクレディット、うん、クレジット俺、俺 クロン…文字の方は分かるんねえな、うん、信用するとかそうね赤文字んだっけな何だろうキスいんかはい、はい、今日もおしまいでございますはい次ねじゃあ601から、うん、えー、っと800まではい来週やりましょうやりましょうじゃあまた来週何週やるんだもんだよい消え入りよそ の, うちの<笑>きつすぎて